え、今回に。はい、入ってこられました。新橋町の皆様です。拍手でお迎えください。八の方々、そして先頭は。花柳隆光を首相です。新橋町法参会自治会長の中山雄一さんから。有明呈上されました。 いの皆さんです大丈夫ないです。 Oh! 頑張れ あでやかでしたね、かなり。感動しましまたあのなかなかね、鍵盤の皆さんは、そのなかなか、ね、戻ってきてもらえること少ないんですけど、今回、戻ってきてくださいました。 嬉しかったですね粋な踊りご披露いただきました